トマ工事なのにどいてくれなかったからこのまま埋め立てちゃうねこの人たちは DIY の塗装中に表面に虫が止まったら虫の上から塗り続けるのかピクニック先でサンドイッチ床置きアリが入ったらミネラル無料補給その頃アメリカでは警察からガチダッシュをかます男性唐突な犬の登場に溢れ出るグラセフシューこれで捕まるのかと思うが犯人の間抜けな声がするから聞いててくれ<笑> 犬 イ, イカとか草警察犬なめんな、エリートドッポだぞ。おいお前らこっち見てないでちょっとはこげツアーガイドって、大変なんだろうな。ミニたきから逃げるのはいいが、前後重量配分がこれに懲りたら、BMW か、最低限フロントミッドシップの、縦置きのエンジンを選ぶんだな。土木系に疎いので、何をこじってるのかわかりません。固まったら外すカバーかな。こっちは捕まるタイプの、エンジン式ビート版だと思うか違うぜ。 水没バイクだぜ。ウェイ系の人こそアウトドアしがち。ウェイ系は後先考えずウェイしがち。だからバギー系の失敗多いんですね。高波の見物を決め込むつもりが、撮影者の方がピンチなところで強制カット。同じような状況からの山火事で再開ときた。どこから撮ってんのか知らないけど、風向きが変わったらどうすんのそれは微妙なところでトイレ休憩を見送った人に、この先で大渋滞起きたらどうすんのという形で置き換えて聞いてみろ。いつでも、行けると思うな、トイレ。 スペアタイヤ、携帯トイレ、うっ頭が。しかもタイミング悪く、ダバダバ溢れてきてんの。おいおい大丈夫かよ。ショベルカーの中はエアコン効いてるからいいよ。一番大丈夫じゃないのは、この暑い中で、エアコンも休憩もない作業員さんだ。ショベルカー、フォークリフト、純中型、125cc バイク、なくてもいいけど、あったら助かりそうなメンテだな。 比較的に豪快だから担当が喜んで導入したんだけど狙ったところにピンポイントで当てるのが難しい割にそして見かけの割に普通に掘った方が早いポンコツ要するに核ミサイルってことですねいっそのこと衛星機動上から落とせ同じコンセプトで完全崩壊した金兵機じゃないですかすげぇショートしてやがるな微妙にクリアランスが足りなくて社外製のパイピングが擦れてるのか GR86 だか b r z もテールランプが擦れて塗装剥がれるらしいですね 低価格車のしわ寄せにしては小さいもんだ。トヨタ車の組み付けの荒さなんか持ってればわかる。火の打ちどころがバンパーのチリと、エンジンのパッキン量化。300万とは思えない出来の高さだ。なおアルファロネオ、生命線のブレーキラインが振動で死ぬ模様自動車のリコール報告ページ。飛行機はボルト1本足りないと飛ばないのノリで、すぐ車両火災とかタイヤ脱落ラッ言いがちちょっと待てや、うっかりチェーンソーが自分に頼りなさいという破壊ミサイル。 そういえば、料金所って、理論上は80キロくらい出てても問題ないらしいですね。じゃあ、1 0 0キロ通過化なすのが YouTuber 自由ってもんだろう。油断させておいて2代目で引く。なぜ3代目が来ないと言い切れる。サイレントイ、e、誤報で逃げ遅れるというジレンマを想起させやがる。じゃあ、定休日と営業時間が店主の気まぐれで決まる。田舎の定食屋みたいなノリで、警報速報を出しまくればいいんでしょうか。こうなってしまったらどうすればいいんでしょうかー。 水位的には大丈夫だったかもしれない。でも、水流的に大丈夫じゃなかった。30分で5ページ課題が進むとする。でも、累積3時間以上連続でやった先で、同じペースは出せないだろう。人間の定番のミスなんだ。今の延長、線上で未来を考えてしまう。 この無限回転ブレードを見てみろ。目で見たところで、ブルブルしてるようにしか見えない。そして大事なことを忘れてないだろうか。このキュウリ何センチ安ん長く育ったキュウリ同士で交配させていくのは、品種改良であって遺伝子組みえではない画面変わりまして。 食べようとしていたケーキが人間のスプーンによって破壊されていく姿を見せつけられる虫 視, 視点ツナ缶工場に侵入し完成品に混入できた虫は天国に行くことができるんだ自動車のフロントガラスに死骸の油を残す特攻は防火撃破の爆弾ベルトのようだ戦車用スポンジで吸ったくらいで取れると思うなよさて船用のエンジンのスクリュー さかり気になる説を試しますなぜだろう、一度真タの電動工具のバッテリーを買うと、金さえあれば、電動インパクトだのポリッシャーだの。 欲しくなるオフロードバイクに乗ると Google マップで山間部を拡大していい具合の林道がないか探すのと同じあいつは SUV でワイルドに走るのが夢だったんだよ夢は叶わないから夢なんだよそう子供に言って聞かせるタイプだからお察しだよ裏感みたいな音がしますがまあ編集で足してるよね社外製マフラーの下品な騒音と比べたらスピーカーで車内に演出音を流す方がはるかにマシだぞカーシェアで深夜にスポーツカーを借ります暖気ついでにアイドリングします 隣のディーゼルハイエースの方がうるさいバイクが高回転域で騒音を出すならハイエースと軽バンは車中泊ブームを言い訳に道の駅アイドリングで環境破壊するんだぜちょっと待ってよそこまで指摘君たきサッカー観戦したいのトンネル抜けたら大雨が降ってるリスク覚悟で新透明をオープンカーで走るような話だエンジンブレーキ使いの標識が置いてあるレベルの坂をフットブレーキだけで下るということなんだ排気ブレーキ 習ってないのでわかりません学校休んだ翌日それ言うことそれにキレる先生いたよな 学校の先生ってすごいよな、公立に来るような子供なんて、スプラプーンしか頭にないのに。大学生になる頃、お前も学校やめてフリーターしようぜとか言ってくる。そういうこと友達になってもいいから、俺は自分の子供を公立に通わせる。高校生の頃にネットでホリエモンだのひろゆきを知って、偉くなった気になってろ。そのあたりはメンタリスト第五の方がまだマシほら、今日も誰も見ない文字列をツイッターに投稿して。 ネットの海に溺れてろバイト代で毛投げにトミカを集めて写真撮ってワイワイしてればいいんですよ実物に乗り出すとボルシェとフェラーリ以がクソになる見る人はいないのにコンテンツばっかり供給されてくるそんな供給過剰を思わせる無限トランクだ今の YouTuber がそうだと言われている 気づいている人は、独自のコミュニティとブランドを作っているようだけど。だからってさ、オリジナルコミュニティと称して、Twitter の完全劣化版みたいなの作らなくっても。おっと、内輪差で消火栓を破壊しましたね。積み荷の長さ、いつもと違ったのを失念したかなかくい私は、普段なら 75% くらいに抑えるコーヒーを、今日はあえて 93% くらいまで注いだ結果、うっかりこぼしました。熱湯で入れるコーヒーの加熱時間、今日はいつもよりも長かった。 なのにあえてクーリングせずすぐ飲んで、舌をやけどした。微妙にクロスさんの料金所のシーンを真似ようとして失敗してる。低乳路で制動距離が伸びるのは、ゴリラも一緒なんだぜ。車重の重さをパワーで解決する、最近の EV タイプですな。2.8 トンのフルサイズ SUEV とか出てきてるぞ。そろそろ EV 補助金どころか、車重に対して課税入りそうだよな。最近の政治家の仕事って、増税検討らしいですね。今しれっと。 中国の化石祭文化と絶望的に相性が悪い土砂廃棄用の橋が映ってたぞそれに対して建築系初心者の私この動画が何を映してるのかわからない車高調の減衰力調整伸び側と縮み側のダイヤルを間違えて回してるそんな感じ説木造と鉄筋コンクリートのコスト差じゃないけど伸び側も調整できるとかお金かかってますねースマートワイプ再雇用したシニア世代が最低時給でできる仕事が増えたな ででるでしょこれ車離れした若者の末路なんて火も扱えていないが洪水は奇跡的に抑え込んでいるなんだこの神の輪とか言って神話に描かれそうな防波堤は洪水なんてナイル文明の頃からあったからな21世紀になってもまだ完全解消はしていないが 日遊びで自分の家を燃やした某配信者ダースケ、100万年前の人類は、まさか100万年も経った後でも、人類がそのレベルのアホだとは思わなかったやろな。自分自身のアホさを自覚して向き合うことが、賢い人間になるための最初の一歩なの地獄すぎる。響き渡るエンジン音、古い車の方が、今のスポーツカーよりうるさいんだ。86みたいな勝敗器量4気筒いかなら、昔の軽バンの方がよほど、大きくて迫力ある音を出してる。 唐突にガラス割れてくさ、その足でホームセンター行って、適当なアクリル板を切って貼っとけ。社外性の精度の悪いアタッチメントなんか、超高速回転する道具の先端に使うから、諦めよう。そしたら悩みは消えるさ。